人間が教える酔っ払い料理です<笑>ということでですね、えー、今日はですねお酒のおつまみにこれ以上のものはないと人間をどこまでもだらけさせる至高のポテトサラダあ僕ねポテトサラダって大好きなんですよ居酒屋行ったらポテトサラダだけでいいポテトサラダしか勝たんそれぐらいポテトサラダ好きなんですけどもその中でも僕が本当にお酒にこれめちゃめちゃ合うなと思ったですねポテトサラダ、えー、これ普通のポテトサラダとちょっと味が違いますガーリック ベーーコンペッパー味のねこれがですねほんとにねお酒に合う世界で一番お酒に合うプロサラこれからもほんとに紹介してますのでえーあーチェケラー龍二のバズレシピ残暑がいってきますボッコボコのじゃがいもねえ2つで えー、320g ぐらいですね皮むいたら 280g ぐらいになると思います、はい、玉ねぎ4分の1個 50g ぐらいですねでベーコンがベーコン結構使いますけど今回ベーコン味なんで 60g、はいえー、ブロックのベーコンなければ、えー、薄着のベーコンでも大丈夫ですはいあとニンニクを2かけこれだけじゃあ作っていきたいと思いますまずね野菜を切っていきますまずニンニクごめんなさいこれ潰しちゃいましたどこの前にね、えー、潰しちゃいましたのでザックザクとえー ススライスです今回ね、ポテトとかお野菜は電子レンジで調理します。なぜかというと、その方が簡単だからです。じゃがいも茹でると、めちゃめちゃ時間かかるんですよ。ポテトサラダの作り方によっては皮ごと茹でるとかいろいろあるんですけども、しなくていい。味変わんねえから<笑>あ。あんまり変わんない。その、電子レンジで作ったポテトサラダルと、鍋で茹でたポテトサラダル、僕、両方作ってるんですけども、わかんない正直。なので、また炎上しそうなんですけども、電子レンジの方が簡単なので、電子レンジ使えます、今回は。 炎上しそうだから飲みます玉ねぎですね玉ね玉ぎはねこんな感じで、まあ、ち, ょちょっと厚さを残しながら、えー、カッティングしていきますちょっと長さがあるからあまりぶた切るぐらいで芯はちょっと取り除いていきましょうこれもこんな感じで、ね、耐熱容器に入れていきますでおじゃがですねじゃがはこんな感じで皮むきますで目とかはね取ってくださいねはい こ, こ, こ, こ, こういうとこね で、こいつをですね、半分に割ってですねできるだけね細かい方がいい後で潰しちゃうから、そこそこね四等分にして、こんな感じで、はい、で、こいつはこれ入れちゃうこんな感じですねで、まあちょっとガサッと混ぜてここにですね、水大さじ三番大さじ一 大大さじ2大さじじこの状態でラップします思考って言って電子レンジ使うの初めてかもしれない で, でもね皆さんね電子レンジって別手抜きじゃないですからねこれはあの科学的知識があれば電子レンジ で, でも美味しいものができるっていうふうに分かるはずです実際蒸してるのと同じですかこれはいこれでね600ワット6分その間にやったことありますよベーコンベーコンを切っていきます ベーコンはねこんな感じで、えー、短冊切りにして短冊切りじゃねえな拍子切りかちょっと酔っ払ってきてましたよ ね, こね、はい、でこうやって、えー、ダイスカットにしますねはいこんな感じででこいつを今回私香なのでちょっとね焼きます焼いてつけた方が美味しいちょっとねカリッとさせて香ばしさをつけた方が美味しいので今回はね電子レンジ調理なんだけど火を使いますでですね少し油も小さじ1くらいですかねオリーブオイル よしよしよ し, しねこれね可愛がるように炒めてくださいねよしよしよ し, し愛情を持って食材にもね愛情を持ってくださいねいやーベーコンを炒めるときはね弱火ね弱火にしないとパンパンはねるのでベーコンね水分持ってるんで垂れるんですよ油を出して香ばしさを出していきますおおやだおいしそうやだー最近トックのパクリウばっかりしてるから<笑> すいませんね今度コラボしましょうねどうですかこれいい感じになってきたでしょこんぐらい油が出たらもう結構もう美味しくなったサインもうこれぐらいだったらねあっほらジャストタイミングジャストコミュニケーションですかねはいということでですね、えー、茹で上がりました6分パカッと開げたら、まあ、こんな感じですね熱々です熱々です今ねでここにベーコンを油ごと入れちゃいますまあ、ベーコンから出た油もねあのね豚さんのね ああれがあれがででうまいんですよこれで、この状態でマヨネーズを混ぜてしまうと分離してしまうんでなす な, ならめちゃめちゃ熱いからなのでですねこの状態で混ぜていくんですね混ぜるのはねスプーンとかがおすすめですじゃがいもはねほら見て ほ, らほっこほこ崩し方は人それぞれので実はねじゃがいもがゴロゴロ残ってる方が美味しいっていう方もいますしじゃがいもがもう全然塊がないぐらいのポテトサラダが好きっていう方もいるんでこれね それぞれぞなんですけども僕はね、中間を行きたい、えー。崩していくと、ほら、これ蒸気がすっごい出てるでしょ。これね、熱が逃げてるんですね。熱が逃げてるので、えー、この状態 で, です、ね、熱をね、存分に逃がしていきます。だから粗熱を取るんですね、混ぜながら。だからね、あのそこからすくい上げて、えー、混ぜるようにした方がいいです。そうすると、早く冷めますんでね。なんか5分待って、ひっくり返して5分みたいな感じの方がより冷めやすいと思いますよ。で、えー、これが人肌に冷めるまで、 やろうまあでも20分15分から20分ぐらいでいいと思いますはい、えー、ちょっと放置しておきますはいということでですね、えっと、もうね、えー、触れても熱くないぐらい冷めてますこれぐらいになったらもう調味しちゃって大丈夫ですまずですねマヨがね大さじね3半これねマヨネーズ大さじで測るとねちょっとねあんまりよくわかんないですねこれも大さじ 1, 大さ じ, 1、ね、大さじ3ですね大さじ3これぐらいですかね 結構ね入れます。はい。えー、これぐらいね入れないとね、ポ、え、テ、ー、トとサラダのいい感じがなんないんで黒胡椒これねペッパーの香りめっちゃつけたいのでかなり入れます。一弱ですね。小さじ一弱、えー。結構な量になります。でアラビ使ってください。パウダーだとパンチが弱いです。でお塩小さじね三分の一。結構ね入れます。はい。お, お砂糖で少しね甘みがあった方が美味しいです。えー、小さじ一ですね。はい。 味の素ですね。これ絶対入れてください。絶対入れてください。これはこれで完璧な味になります。はい、旨味がつくんで12。1, 2, 3。4。5。6。6振りです。これが僕の追い求めた、ね、ポテトサラダなんで調味料いっぱい入ってるんで、ね、よくね。馴染ませるようにね。混ぜ上げ混ぜてくださいね。 お塩すみません酔っ払いなんでもうちょいお塩入れます、まあ、ここら辺はねあの皆さんねえお好みで調整してください僕は酒飲めなんでちょっと強くするんですけども一番いい味っていうのは、ね、人それぞれなんでねこれだ盛ります、はい、食べたい分だけよそっていただいて、ね、おうまあ、そうだこれぐらいでいいんじゃないかなここからブラックペッパー、はい、もうガッツリ僕もうちょっと黒胡椒ジャンキーなの で, でこれですね至高のポテトサラダ 完成でございますはい、ということですねできましたいやも う, うワクワクが止まんないです本当にでこれに合わせるのはですね皆さん一番のやつ超報酬糖質に糖質を重ねるじゃああすいませんねいただきますポテトサラダや いるからこれね。えー、ペッパーが聞いてますので。じゃあいただきます。う<笑><笑><笑>ん。おたんねこれ。もうずっと飲めますこれ。このゴロっと入ってベーコンがマジうまいですこれ。 うん、うん、これ至高のポテトサラダなんですけど、まあ、僕が一番うまいと思ってるポテトサラダなんですけども本当にね酒特化型ポテトサラですこれでブラックペッパーがこれだけ入れるとねかなり効くんですよねこれがうまい無限ビールじゃまあちょい足しちょいし行きましょうちょい足しタバスコちょっと垂らしてうん 本当にうまいんだこれ正直ねこれはなんか元のレシピとかがあるわけではなく本当に僕の好きなように作ったんですけどマジで<笑>な、いオーソドックスなのも美味しいんです人参とか薄切りのきゅうりが入ったのも美味しいんですもちろんすごく美味しいんですけどもことさらね酒のつむい手てったらねこれ絶対これ僕はで、ね、ビールがハイボール否定するそこまでそれぐらい合う 多分ね、この動画多分伸びないと思うんあんまりこのポテトサラダって言っても見た目地味なポテトサラダだからただこれはね本当にうまいですからこれ以上やるとちょっと放送できなくなるのでこれぐらいでやめとくんですけどホントに美味しいですまず僕のおつまみをつ料理を作ってお酒飲んでる人たちは絶対やってほしいですマジでおすすめです とい、とうですね、皆さん今日のお料理どうでしたでしょうか美味しそうだなと思った方もしくは一緒に飲みたいなと思った方ね是非チャンネル登録および高評価をよろしくお願いします